演武開演開どうも私の連れ連れなる日常演舞さんですよねはいというわけで本日はこちらこちら山口麹屋というお店この作った3種類の甘酒を飲みたいと思いますこちらがシンプルな甘酒、ね、こちらが大ずんだで作られて豆乳の で、これがサツマイモなで作られたあんたこれだけよっぽど自信あるんだか、ね、らこんな個別な個別のチラシ入ってましたねまあで、裏側にはこんな風に商品紹介をしててみてくだどんな企業にしてんですかでもまあ、それは飲んでみればわかりますよね、うん、では、まずはこちらの通常のやつから飲んでいくんです基本ですよね、それは ではおーいい感じに白いですねそれじゃ飲んでみます粒入りなんだこれんちょっと粒入りは次は積んだ玉掛青豆豆乳にしてねこんな感じなのかなんそんなに緑っぽさはないですねでは飲んでみます ず、えー、んだわーっていうことじゃない気がするなーこれうーんはいラストはこちら一番自信があるであろうさつまいもこれはどんな感じなのかなーその自信ほどははいではうんこれだけ粒がないんだなーやっぱりこれが一番いいかもあさつまいもは最後にした この2つについてはいわゆる米麹で発酵されていて中にお米の粒々が入っていましたね自分はちょっとこの粒々が入っている方のというのはあまり得意ではないのでその辺りに好みが分かれるかなという気がしましたでこのさつまいもだけは米粒が入っていなくてそのままずっと飲みましたでまず中身のいいパターンとしてはこちらの方が好みですそして この、ま、ずこれはシンプルな甘さでとっても飲みやすかったです味としてはいわゆる甘酒だけで感じるような甘酒ですが砂糖などが入っていないので自然な甘さを感じることができましたもっと量があったらお料理とかに使ってもいいですでこちらのずんだはそ こ, こまでは豆の味は感じなかったですねよく思われも悪くもちょっと緑っぽいかなという気もしたんですけど 豆が苦手な方にも飲めそうな反面ずんだの味を求めてしまっている人からするとちょっと物足りないと思うすでこのさつまいもハマドキ は, とはっと飲みやすくて飲んでいくと最初の方はあれと思ったんですけどただ最後の方になってきてさつまいもの甘さが口の中に広がってきましたさつまいものドリンクってあんまりない気がしますねないなのでそういう意味でも貴重な商品かもしれませ ん, ですなん 最後の方でのサツマイモの甘さも食べ放題とっても美味しかったのでこちらを代表としてこちらの点数でお送させていただきます冬バラの人形を見るのや今日の木は人形を見るどうするんでしょうねというわけでご自分が唯一飲めるお酒今回も美味しくいただきました